我有油陈若昧 몰랐는데이거너무심한것같은데 、네、 요이거이벤트카페인것같습니다 でお茶でですとどうしたらいいのかもしれない。 방금카페에태인사점원분께서저쪽으로쭉올라가면되게이쁜절이하나있다고하시더라고요얼마나걸어야될지는모르겠지만은일단저기벚꽃이아주이쁘게폈으니까저쪽으로한번가보도록하겠습니다 부처님이있다고해서왔는데부처님은어디가고화장실만있네요죄 <웃음> 다꺼풀리네요일본도서러워가지고일로가면안될것같아요지금제가길을잘못들은것같아요 이전에저기서손한번씻고들어가보도록할게요 Only if those soldiers and those are 하겠습니다 Singapore, they h a v 何してる寒くない寒るやろう寒いいに寒寒なの大大丈夫大丈夫夫<笑>俺韓国人<笑><笑>えどうやって韓国語わかるか学校でうああ学校でうわ俺名前、うん、え名前前えんでもわかるあの、ジョョンヒンジョジュンヒン <笑>ー今、YouTube にする動画を撮ってるね、えー、ういいいいんすね。そうや当たり前に韓国語喋れるよしせよって<笑>してるして今今何時<笑>今、うん、何今4時分4時 ネイシーで行くわ。<笑>うん、ネイシー。ここ？うん、なんていうの？石川。石川。石川？石川ここにあって あ, あっちに川があるから石川。ああ、うん。え、そうなの？多分石がたくさんあるから石川じゃない？うん、え、韓国では石がない。いや、こんな同じやね、全部。そう。同じじゃなくてダイヤモンドみたいなった<笑>ったら。いや、そうしたらみんなお金持ちやん。うん<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>分かった。<笑> ゆっくり帰りゃ。